どうもこんにちは、アイクラです。今日は、あつ森の家の中を紹介します。では見ていきましょう。シワクリエイターが使えるようになってめちゃくちゃ嬉しいです。き作りました。なぜでしょうわかりません。 こういう風になっております。バランスボールがとてもお気に入りです。ピザが大好きです。なので、太りますああ、太っちゃう。はい、和室となっております。ハムスターがこうハムスターのカゴをいっぱいですね。はい、こちらでございます。ハムスターが3匹。 まこっちの部屋はですねお風呂とトイレですなぜかここにライトがおりますなぜでしょう知りませんさよならバイバイこれねあのー 家の紹介を終わりますはい、終わります